おーえー、よーじゃどういう<笑>、ねね、こ と, ってこと<笑> ちょっといますあっい い, いい感じだあいい感じです。いい<笑>その程度 は い, い, い、出てた。危ない、怖。壊れるかと思うカーソルを。はい。立ち上がりました。は い, い、大丈夫。はい。二十一度です。はい 横軸も時間によって、えー、広まっていくので時間を気にすることがあったります。<笑>親がびっくりした。うん、あでもすごい急激に急に上がってきました。今もうもう67度、うん、もう8。今、うん、こっちも76度。濃度高い。こっちももう78度ですねだいたい。出てきた。予想見てみます。 っって上 が, ってあ上がっていたああ。 ただいま8 6六度です。 そうですね、ずっと横並びの状態が続いておりますきれいいや火ってすごいね、うん、<笑><笑>そこにまで未 開, 未開人の発音で<笑>ってすぎる<笑><笑>見たことない確かにここ、ね、そっか測ってるのは今ここですもんねもうちょい高いのか、液体の方 どんどん時間の方が長くなってるから自分で勝手に見やすいデータに変えてくれる、うん、すごいわねえっと表示から Y 軸オプションを選択して、うん、もう少し詳しく見えるわけねグラフがはい、はい、今マイナス30度からだったものを80度からにしますそうするとそうするとこのようなグラフになります、うん、より細かな 温度の変化を見ることができます。ああね、温度が上がらなくなってきた。九十三点七度、八度ぐらいをずっと行き来してる。うん、<笑>小説みたいな。<笑><笑>丸読みみたいな。ということは。今まで武器をっうここもう<笑>、うん。もうここの温度が。上がりません。ねはい、はい、じゃあ、これで停止。はい、実験終了。 ははいいじゃあファイルルルからエ、はい、エククセセ出出力力<笑>、ねはい OK、もうここにエクセルのデータ見てみる じゃあ最初に出てきたものを入れます。最初に出てきた。はい、それでは火をつけたいと思います。あ、ついてる。ちゃんと、ちゃんとついてる。ちゃんとついてる。ということはちゃんとエタノールが最初に出てきちゃってる、ね、水ではないってことだもんね。水ではない。な水。すごいメラメラしてる。